どうもこんにちはこんばんはクヌギにでございます。えーえー、皆さんに、えー、悲しい報告があります。えー、っとですねセカンドチャンネルで、えー、取り上げて、えーっいたえー、えっといたとですね僕のおばあちゃんちの、えー、飼い猫ですね。 あのまあ、たまに猫動画を上げていて、まあ、再生リストなり の, のっていうものになってるんですけど、えー、その、えー、猫が、えーっとですね、7月4日の、えー、午前9時55分ぐらいに、えーっとまあ、おばあちゃんの手の中で、えーまあ、お亡くなりになったようでございます、えー、っとおばあちゃんからすぐ連絡があってですね えー、まあ大学の授業中に僕は知ったんですけどうーんとまあそういうことですえっ、ー、とまあわざわざこうやってまあ何で報告するかってまあ動画にも出していたし急になんか動画投稿しなくなったらなんか皆さんもねあのラックの姿見たいよなんていう人も多分いると 思うので、えー、まあ、しっかりここで報告しておかないとなと思いまして、えー、まあ、この動画を撮ってるに至ります。えー、っと、まあ、一応、あのー、最後の方はですね、なんか、死を悟ったのか、えー、っと、家から出て、えー、っと、何日間か帰ってこなかったらしいです。で、まあ、命かながら帰ってきて、まあ、 おばあちゃんの手の中で、えー、亡くなったっていうことらしいです。えー、っと、まあ、おばあちゃんは、まあ、よく帰ってきてくれたなって思ってるらしいです。で、えー、っと、まあ、一応、ここで一つ謝罪なのは、えー、っと、すごく、まあ、報告が遅れて、えー、っと、すいません。すいません。まあ、 えー、と一応こういうことなのでもうえっとまあ動画はまあ猫に関してはまあ撮れなくはなってしまうのですがえっとまああの一応まあ動画に残せたことをとても良かったなっていうまあ YouTube の活動をやっててなんかまあ まあ、いろいろなタイミングで、まあ、これは思うことなんですけど、まあ、こういう活動やっててよかったなって、いうまあ、思う。反面、とても悲しい気持ちでもあるっていう感じでございます。まあ、そういうことですね。まあ、ちょっと新しい動画が、まあ、猫に関する動画が、まあ、作れなく、まあ、なるってわけじゃないですけどね。まあ、うん。猫カフェとか行けば、まあ、多分、 撮影許されてるとこなら、まあ、撮れると思うんですけど、まあ、そういうことをしない限り、えーとまあ、また猫の動画が撮れなくなってしまうっていうのは大変、えー、と自分としては残念ではありますが、まあ、こればっかりはやっぱり命があるものなので、まあ、した仕方ないかなって思ってる次第でございます。 えー、とまあ一応まあもう一つまあ心配事としては、まあ、おばあちゃんもおじいちゃんも亡くなってラックだけの生活だったのでおばあちゃんが一人になることがちょっとまあ心残りというか心残りっていうか何て言うんでしょうかねまあちょっと心配なところではあるんですが。 えー、まあこれからも、えー、と一応ゲーム実況者なのでとても楽しい動画を、まあ、撮っていこうと思うんですがまあこういう、まあ、動画はちゃんと、まあ、けじめつけてし、えーまあ、めやかに。 っってていいいう感じでやっていきたいのでまあこういう雰囲気の動画を上げてしまうのはとてもまあ僕の中では不本意なんですけどまあ一応まあこういう感じで撮らさせていただきました。えっ、ー、とまあこれからもえっ、ー、とチャンネル登録してる皆様やえっ、ー、とまあ何て言うんでしょう。 まあ、ご厚意にしてくださってるえ皆様にまあ迷惑をかからないようなあのそれと楽しませることのできるような動画をまあ作ることにえとまあねこの死を乗り越えてまあ精進していくのでよろしくお願いいたします。 えー、というわけで、えー、この報告動画は終わりです、えー、と最後までご視聴していただきありがとうございましたえっ、ー、とまあこの動画はねもうそういうことではないので別にもう高評価とかも何もしなくていいですまあですがまあちょっとまあ僕のまあ知ってる方々に周知してさしていただくっていう意味でもまあ 拡散はちょっとしていただきたいかなとは思いますが、まあそんなに、まあ、おっぴろげに出すような動画でもないので、まあ、えっ、ー、と、まあそこそこにという感じでお願いします。えっ、ー、と、おります。最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあね。